ステップ2、関数の直行性。Orthogonality of functions。このステップの目標は、周期的な関数を sin と c o s i の和で表す。今回のステップはちょっと長いんですけれども、ちょっといいや一緒に行きましょう。まずは、えっと、 この関数が fx プラス 2π イコール fx にはそれがまあ簡単な周期なんですが、そして、えっと、fx はこんな感じになります。いくつかの cos の term と sin の term があるんですが、n イコール0からと無限大までの ancosnx プラス n イコール l s 0から無限大まで bn の sin nx になります。そして、これが、こういうふうになるんですが、左側がまあ n あ q u a l s 1, n イコール l 2, n イコール l 3の c o s ンなんで、右側が sin は一緒になります。そして、これが、まあ、簡単に見えるんですけれども、これが、period が半分のと3分の1になります。 そして、これがどうやってこの係数をまあシステムシステマティックにどうやって計算できるのでしょう。まずはこれが関数の直交性を使う予定です。ので、このステップはその直交性を説明します。まずはこれがベクトルで見てみましょう。簡単なんですけれども、n 次元の、えっと 直交性の基礎、ベーシスになるんですが、えっ、ー、と、E1, E2, En までなんですが、それが、n 次元のベクトルは、なんでもが、このこういうふうには書けるんでしょう。それが、えっ、ー、と、j イコール1から n までの、えっ、ー、と、そうは な, なんですが、えっ、ー、と、fj e、e hatj で、その e hatj はそれが、あの、期待ベクターですね。 そしてこれが、まあ、e j e x ルルデタ j x なんですが、それが、えっとまあ、例えば V は, はこんな感じになりますが、えっと、E1, E2, E3 の規定ベクター と, としてを使います。そしてこれが Ej.V="Ej.exe=" k イコール1からの n までの vk, ek の, の相和ですね。そしてこれも、この形になるんですが、vk, デルタ jk. じゃあ、これが vj イコール ej hat.v で、それが、がとベクトルの係数なんですね。さて、その内積はどうやって取るんでしょう 関数でやりたいんですが、2、えっと、つのベクターを考えると、まあ、例えば U の関数で と, とあの U のベクターと V のベクターがこの2つずつ、あの2つがありますけれども、N 次元のベクター に, になるんですが、これの内積は簡単ですね。U.V=U1V1 プラス U2V2 プラス U, N, V, N, それが簡単です。そしてこれが、まあと、その相話になります。さて、関数はどうやって考えられるでしょうこれが、まあ、関数って連続的なもの な, なのでの、円じゃないでしょう、えっと、ど, どうやって考えればいいんでしょうさて、これが、と デルタには細かいことには分けるよう に, になりますが、それがお文字のデルタなんですが、x, x、x プラスデルタ x、x プラス s 2 d e l x、x プラス三3ルタ l x, x, x、そして左には、x 引くデルタ x, x、x 引くデルタ 2x な, などには。そう、決まってる位置 に, には計算してみましょう。そ, そしたら、これが、f of x f of x plus delta x, f of x plus 2 delta x, f of x plus、uh, 3 delta x に連 続, 連続的になるんでしょう。そして、こういうベクトル に, にはかけるななんですが、これが、まあ、あのいくつか の, の関数 に, になるんですが、これが、えっと、 係数になって、そしてこれが、えっと、ベーシスになるでしょう。それが規定ベクトルに使えるんです。さて、2つになると F と G の、えっと、独立している関数なんですが、どうやってこの2つの関数の内積を取るでしょう まあこれがリメットにはするんですが、えっと、デルタ X が0までだんだん小さくしていくと、まあ、F of X minus d e l t a x かける g x minus DeltaX プラス F of X G of X プラス F of X plus DeltaX G of X plus, plus DeltaX delta に連続にすると、まあ、あの、 どうなるんでしょうこれが、あの、積分になるんですよね。えっと、だんだんそのリミットを取ると。そして、これが、インテグラルを、えっと、マイナス無限大からプラス無限大までの f of x かける g of x dx ですね。そして、これが f.x これの関数の内積になります。 これが0、えー、になる場合だったら、この関数、この2つの関数がオルファーガノ、直行性です。直行です。そして、あのサインとコーサインに戻ってみましょう。まずは、f of x equals sine mx。m は何でもの0、えー、と。 整数なんですけれども、そして g イコール cosnx で、その m と n は何でもいいです。これが、その積分を取るとどうなるんでしょう。まあ、まずは、えっ、ー、と、この左側が sinx、左上は s i n x る c o s n x なんですが、この関数になって、 そして下の方は、s i n 2 x c o s 2 x で、周期 が, が半分になってるんですが、関数は形が変わらないでしょう。で、それが m イコール n の場合には、この左側なんですが、右側になると m と, と m もイコールではない場合。そして、上がったり下がったりになるんですが、上側は s i n x c o s 2 x そ下は cos3x と sin3x、cos2x になるんでしょう。でそのまあ上がったり下がったりになってるんですが、周期があるかと見えるんでしょう。そして、これがどうなるんですかね、えっと、その面積を計算してみましょう。基本的にあの積分が面積を計算する手法なんですよね。 そして、まあ、プラスとマイナスがあるんですが、えっと、グリーンのところ が, があの0以上 の, の値 な, な, なので、それがポジティブになって、それが、まあ、面積としては、えっと、プラスになるんですが、えっと、ピンクのところ が, が, が、えっと、マイナスになっているので、その、まあ、マイナスのところ に, には、えっとまあ、上と下はバランス が, が, があるかどうか次第には、 その積分の合計はどうなるでしょう。まあ、皆さんご存知だと 思, うと思いますけれども、普通にはサイン波だったら上がったり下がったりは一緒なんで、周期 で, で, で, で積分を取ると、それが簡単にはゼロになるでしょう。で、この関数はサイン x, コサイン x なんですが、 見える通り、ね、で, では、えっと、グリーンのところとピンクのところの面積は一緒になりますので、合計はゼロになって、その積分 が, がゼロになります。上と下にはそれが、まあ、m イコール n の場合には、あの、m イコール n なんですが、あの、いくつでもいいんですが、同じようになります。そして、 右側なんですけれども、これが m not equal n の場合には、その関数は、その簡単に見えないかもしれないんですけれども、実はその面積は一緒になって、それも積分は0になります。そしてこれが、こういうふうには、あの積分を書いて、それがイコールゼ0になりますが、これがと直行な関数です。 じゃあ、もう一回別のことは関数を見てみましょう。sin mx と s i n nx の場合には、sin mx かける s i n nx dx なんですが、それの積分も、今回にはマイナス π からプラス π までになって、まあ、それだったら m と n は整数なら、まあ、周期の何倍にはなるんですが。そして、これが まあ、この関数になるんですが、左側には全部は0以上のところになりますよね。それが m="n" not equal 0の場合なんですが、そして右側が、M0、m="n" の場合には上がったり下がったりにはしているんですよね。そしてこれが面積 その積分を取ると、左側には緑の分だけになりますから、それが0にならないでしょう。絶対0以上になるんですが。左側が、まあ、それがバランスを取れてるんだよね。そして、これが、消してしまうので、合わせると、消してしまうので、それも、あの、積分は0になるかもしれません。そして、これが、左側は絶対 Not0 と、右側は0なんですが。 そして、もう一回これを計算してみましょう。sin 次乗 x プラスコ cos 次乗の x が, が、えっと、これがいつも1なんですよね sin スクエア r e d plus cos s q u a r x イコール一。1それが決まっているものなんですよね。そしてこれが、えっと、2π になるんですよね。マイナス π から π までの積分を取ると。 そして、これがマイナス π から π までの sin 事乗 x にすると、まあ、この形になるんですが、c o s だったら、えっと、一緒になるんですよね。えっと、この形、まあ、いつも場所がずれてるんですけれども、一つの周期を計算していると、まあ、 sine squared e コ u a c o s i squared になるんですよね、その積分が。だったら、これが必ずと左側イコール π と右側イコール π で、そしてその sin 二乗の x の積分をあとマイナス π から π にすると、それが π になるんです。さて、それが、さっの数式に戻って入れると、 s i n mx, s i n nx, イコールまあ m not equal n の場合には、これが0になります。そして、まあ、0の場合だったら、m equal n equal 0の場合だったら、まあ、これが s i n 0かける s i n 0 だ, だから、まあ、2つは0なのでそあの、この値は0になるんでしょう。で、真ん中 m equal n not equal 0の場合には、先のスライドの ところでの計算によると、それが π、えっと、になります。そして面白いでしょう。それが m と n の価値、その値次第には、えっと、積分の合計が変わります。じゃあ、えっと、c o の場合にはどうなるんでしょう。同じ風には計算してみると m not equal n の場合、これも0なんですが、 m equal n not equal 0の場合には、それはきの s i ン n と一緒には π なんですけれども、m equal n equals 0の場合には、それが違うんですね。s i ン n 0が0なんですが、c o s ンゼロ0イコール1だから、これが1かける1マイナス π から π までなので、これが 2π になります。